1時間目はお手よりの時間<笑>はいここでは皆さんからいただいたメールを読んでいきます私たちに聞きたいことやってほしいこと出演作の感想報告など何でも送ってきてくださいちなみにペンネームの部分出席番号をホニラら番の何々さんとして読ませていただきますさあ今日の1番だあれ1番えいおっオバマさんだ1番オバマさんありがとうございます 先日マイシーはツイッターで第2回となるリプ編企画をされていましたねご多忙の中だったと思いますが気づけば数時間もファンのみんなに真摯に返信されているのを見てとても微笑ましい気持ちになりましたさまざまな分野でマルチに活躍されているマイシーだからこそリプライの内容も多岐にわたっていてマイシーの新しい一面もたくさん知ることができた企画だったなと思います お返事もいただけて、すごく嬉しかったです。改めて本当にありがとうございました。い, いえ、こちらこそ。また、そういう気分になったら、第三回もあるんですかね。今後も応援しております。それでは、ありがとうございます。すごい楽しかったよ。リップ編企画。あのー、またね、前回同様、あの、ハッシュタグが一時トレンド入りしまして。あのー、それだけ、そのタグだけ見た人が、あれ、眉シーって下着の方じゃないのってざわざわしけたのを見ました。<笑><笑>あの、眉シーというあだ名を。 受けてから絶対何度か陥るであろうその問題にまた今回もねなってしまってあの知らない方はそこから知りましたっていう方も実は何人かいたのでありがとうございますっていう形なんですけどうちの囃子みたいなしゃべり方はできるんってってら ー,、えーしーね、<笑>いや怒られるわ<笑>怒られるわ<笑>ダメなんだって<笑>絶対絶対言わないと思ってたのにな<笑>ついに言う時が来たな<笑> 振られたからやっちゃったけど絶あごめんあのー、本人には絶対言わないで<笑><笑>はいっていう感じです第3回ももちろんやれる時にやりたいなって思いますたくさんねコメントありがとうございますいつもは、ね、お返しできなくて申し訳ないんですけどこういう時にねたくさんお返しできるかなって思うのでまたその時はよろしくお願いしますはい続きまして。